片足立ちになってバランス取ります。えー、はい。もしバランス崩れたら、はい、スクワットしたら戻りましょう。はあ、ははあ、崩れたな。はい。はい。これでバランスを取りましょう。も、は、う、い、疲れたら反対足入れ替えてもいいです。手は自由にしてください。もうあ、全然まだね。全然余裕です。はいはいはい、全然余裕です。ちょ片足立ちって実は一、はい、分間行うだけで。 45分の有酸素運動効果があるんです。ええー？えー、えー？この片足ってすごい下半身が鍛えられてるんですよ。あ、今こうやってる。こうやってるだけでも。ええー。じゃお年寄りの方って歩けるけど片足できできないとこいじゃない？歩けるけど片足立ちができない。へえー。つまずいちゃう人とから。はあ。もうこれを1分間いろんなメニューをしてるわけです。 全然いいね、はい、だって変えていいんだったらうわそうね、はいまあ、だんだんきつくなりますからねああそうですかはい、1. OK です、はい、じゃあ今度は片足立ちです、はい、でこのまま足をバランスこうやって崩しながら手足自分で振って、えーはい、バランス取りましょうおお、はいはい、自分でバランスを悪くさせます もしバランス崩れたらスクワットで帰りましょうもう全然俺これが続ける人って体感がとかってあるんですかやっぱり体感が悪いとバランス崩れちゃう、えー、あ, あと俺自分に甘いから な, なか崩れそうになったら そ, んなにしないっそうそうバランスをもういろんなところに足を持って、はい、バランス崩したらスクワットです 全然です、ね、やっぱり外を歩くってなると大変じゃないですか。はいはい。ウォーキングシューズ履いて、運動しやすい格好になって。それでまた暑いですしね今。そうですね。あら、こっち。あ、そう。えって、ダメなんです。こっち全然ダメ。暑、まあまあまあ<笑>はい。え、OK ？あ、これダメだ。これダメだ。これダメ。これはいオッケー。次お。はし次判 こっちやばいね。いき足ってあるんだな。よな次は反対。あ、ちょっと疲れてきた。すごいな、結構疲れるんですよ。疲れますね。えー、手足あっちこっち動かしてバランス取ります。こっちすごい苦手。えー、バランス崩したらスポットです。<笑><笑><笑> スクワットの回数が多いね<笑>もうちょうどいいところでバランス崩してるねそうああダメかそうそうスクワットしたらバラン ス, スが崩れなねスクワットして疲れてくると受けバランス取れなくなるんで<笑>疲れてきた疲れてくるとバランス崩れますからねええー、ちょっと待って <笑>結構長いですよね1分が1分超長い結構お尻の方助かるきてますきてます<笑>、OK、<で> す, <笑>すごい<笑>今度は5秒目安で足を入れ替えましょう<笑>シャッと足を入れ替えます<笑>、はい、もう水平まで上げたら5秒ぐらいで パッと入れ替えると時に体幹に力が入るのでそのスピード感も大事なんですね。入れ替えるとの。<イー><イー> もう慣れてきましたねいやでもかなり疲れてますよ<笑>えっビキニラインがバカになりそうオッケーこ こ, あここちょっとおかしいこんな感じでつきますね今度 は, はボウリングの球を投げる感じで戻りますえどういうことですかえー、ちょっときついですよボウリングの球を投げるイメでいいでージで戻りますカーン、ね、バランス崩したらスクワットです あ、そうか。<笑>そうですローリング球を投げるこれ結構きついですからね。<笑>あうわ、う難しい。いいですね、いいですね。<笑><笑>いいですね。お尻に効いてますね。 マイペースでいいですからねもう疲れたら休んでもらっていいですからねで、このひねるのがウエストにもこう来てる感じウエストきますよ ね, ねお尻の横にすごい効くんですごいここがそこに効くんでここがもうお尻がプリッとしますあはい休みましょうはいしっかり休んでください 死んああできない<笑>しゃっ、あ、れもつつけなないいもうマイペースでいいい逆逆足足ででですよ<笑>でいいですちら<笑>体にうみがあると肩っぽく効歪んですよ。 これはねいい調子ですよ。バランス取れてますよ、うん、もう1時間以上歩いてる感じああ全身の脂肪はもう燃えてきてます痛い痛い痛い痛い痛い 今度は、中腰で。右左、入れましょう、楽に、ね。はい、入れましょう。右足、左足、入れて大丈夫です。あ、あ大はい。結構低いの疲れるんで、たまに膝の高さを変えてもいいです。はあはあ、ちょっと入れました。大丈夫。です夫。呼吸を覚えましょう、はい。あ、ここはもう、休める。はい。 あっててもいいです。また呼吸を戻していきましょ う, もう汗が出る、ね。出ますね。吹き出ますね。脂肪が燃えてますよ。 いでです片足立ちう、はい、う結構バランスがいきますよね。 俺、<笑>死 ん, <だ>んでない、おめえ、ね, んでいんでるねえあげる。 るッーあうわ<笑>っ<笑>あーなんか。 見てる皆さんとやってると思うと頑張れる。ああ、そうね。なんかね、うん、向こうでやってる人がいると思って。そうです ね, ね。あ名前<笑>あ、すごい。汗出ましたね。出ましたね。うわ、ねね、すごい。今回コラボで。うん。こういった撮影をあと2本撮るって思うだけで。はい。ぞっとします。<笑>次。